松ぼっくりあるよ。うん、あ、本当だ。<笑>松ぼっくり。松ぼっくりなってる。じゃあ種、はい、取れますね。<笑>もうこんなに売れちゃった。そうさっきカンタさんが買ってきたやつ。みんないいですよ。よいしょ。あ、いいねさんなら、ね。いいですよね。<音楽> まこれると思います、うん、今回は、ね、こっちここれこれれやりますす、はい、用意したで入ばょっとねがね、もう枝の整理は終わってるんで。はい 針金、ね、てていいいききまます。すす。す。にななっっね。ここれれ取りはいあの、枝の模様とか幹の模様とかは変えることできるけど葉椒、はい、っていうのは変えれれないからまず葉椒のいいやつを選んだ方がいいです。はい、はしょうだけで選ました。うん<笑> ちょっとこれを、ねうん、な, ここなんですよこれこれも何とか見せたいなってうこうやって折れてるとこで、ね、見せたいなっていうことで。 水揚げとかなんとか弱いわけだからね、ね構痛んでる。が大事。人生無理。もう少し閉めるかごめん、これ。 グ, ラグラする仮に右流れこっちと思ってしちゃうからこっち持っへ。あ 先, 先, 端ね、先端ですねよねこの、うんうん、右流れ。がらまあが外っぽい感じになるのかなこっちだともっとコンパクトにな作り方だけどだ今ここがちょっと見えてるから、はいはいはい、見せた方がいいかなと思うんだけどなるほどもうすでに全然違うな ここんんんななななな形ででででででどどう思うう思、ん、いいいいいいいいいいいいいいとといいいい、ねうん、かかかかかすすすすすすあああままままままままりりるるよ細かく針金けけててきききいいいいじゃさがね、うん、ですね抜やっらそ、うん、そのは も, 多くないもうちょっと出来上がったら枝抜いておけばいいでしょう。 그 <소> 리 お疲れさまです。 変わっってきた待ってるだなけ足元がねグラスうまくいかないんだ、ね。あ いうこここんちその方がいい気がしますね。ね小さいかな 立てるがてていいいです。す。寝かせまままててるる。るかか。かか少ししやりましょうかううん、う、はい、こもっと立てる、うん、そうなっととそなななたた場合、枝先は下がるんですか、またうん、らら。けなるほど。 と雰囲気変わったなぁ雰囲気変わりましたね<笑>最初の構造とは全然 違, くなっちゃっ全然違うな<笑> 面白い中を見っこっ、はい、ちょ30分くわ<笑> コメントでコケはどういういいいのを使えばいいですかってコメントがありまました普通これはビロードコケ、はい、これね。 これが一番きれいです、うん、それからこ は, にはこれ日の足の短いのがいいです。ほうほう こ, れこのままじゃもう使えませんからね。この貼り方っていうのは一応このこの小さくして切って、そしてこの足をもっと短くします。これ、はい、こう短くし。しこういう形、うんうん、こういう形になる。ただこうべたったら置くだけじゃないです、うん、こういう形あのポコポコってい う, こう形で高血あの 切, 切ってでこれを貼っていきますから、はい こ, う張ってみますね、これをいいいくくつも作っってそういくめていくとそうそうそう。立体的にあとこう苔はねこ う, こ, うこういうふうに貼るのと、はい、あと巻き苔っていうのこれ乾燥させて金具のじでパラパラっと巻うってす、はいうん、と自然に出てくる。なるほど だけどこう、あんまり全体にコケが張っちゃうとこう、土の乾きが見えませんから、枯らす可能性も出てくるから、うん、コケ貼張ったら少しあの乾きが見えるようにしてたほがいいですよ。うんなるほど は、ね、針金箸がいいですね。うんこれを この先こっちにこう持ってくることもある。うん。これこう持ってきてもいいですよ。ほう。それかあとこれこの枝なんだよね、うん。はいはい。ちょっと長すぎるんでどう処理しようかなと思ったけど。なるほど。これこう持ってきてもいいですよ。はいはいはい。これちょっと動かしてみる。全体が変わっちゃうけどね。なるほど。確かにこれがね。これがちょっと長いんですよ。すこの処理が、ね、難しいな。いくらか短 く, く。ほう確かに。面白いです。 もう一作やるようだなこれね。確かに。まだね完全ではないから。<笑>少しこの鉢で持ち込んであと枝をもうちょっとここ作業ちょっとね。そうですね。ここまっすぐになって。ここを、うん、とくにあってやりたいですね。うん、針が長、ね、いちょっと 細, 細かった。あじゃあ。でそんなところで。うん、はいありがとうございました。はい